sudo apt-upgrade を実行します次に画面のようにタイプしてください g i t c l o n e h t t p s g i t h u b c o m w i n p e a c w o r l d d e s k t o p i f i g i t ですすぐ終わりますので続いて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 言語と入力をクリックして日本語設定を行いますア b u s がデポなんですがバイテ t e x をインストールしますウィンドウ下の日本語のインストールボタンをクリック「言語サポート」をクリックしてインプットソースのモズクじゃない方を削除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 アップデートと通知を選択しますスクロールしてコーディックをインストールしておきます続いてソフトウェアをインストールからソフトウェアセンターを選んでティールダーをサーチしてインストールしますこれターミナルソフトなんですが